今回は前回復活させたリチウムイオン電池これを使って放電のテスト放電量とかあと充電量のテストなどをやっていきたいと思います前回のこの18650電池を復活させてみましたという実験の動画が意外と見てもらえたようなので今回はですねそのコメントの中にワンスパイスさんとかトータン153 ですかね、まあいろんな方から、えー、放電の能力はあるのかっていうふうな感じで、えー、コメントを頂 い, いたので、まあ、それにリクエストにお答えして、えー、放電テストなどをやってみたいと思います過、まあ、放電の18650電池を、まあ、復活させたらどうなるのかなっていうことに興味がある方に、まあ、見てもらえたらいいなと思いますまた、あ、ですね、まあ、動画中に気づいたことなんかや、えー、こんなことやってみたいなリクエストあったらえー コメント欄によろししくお願いします。実現できるようにやってみたいと思いますまず先にですね前回のコメントでも危ないという意見がありましたので先に言っておきますがこの動画ですねこの動画はあくまでも実験動画ですこの充電器自体は当社イソラの製品ではありませんまた温度が上がっていくようなバッテリーを放置していた場合ですねこういうふうに燃えたり 最悪まあそのバッテリーが爆発する危険性もあります屋外でも安全に配慮して実験を行ってこういうふうに燃えるっていうことも確認しましたでリチウム用電池にですね詳しくない方は安易に真似されないようにお願いしますはいまずですね放電テストをする前に電池のチェックを行います、えー、これも2ヶ月ほど前に充電した電池ですねでそれと、まあ、こちら たくさんありますけど、一応ゼロボルトから充電したものが複数あるので、まあ、これも合わせてちょっとチェックをしてみたいと思います。まず、この動画中でもやった、えー、5本のバッテリーですね。1番これまあ動画中に。本来よく使っていた動画なんですが、ちょっとエラーが出たので怪しいと言ってたやつですね。 ボ、はいね、もうこれダメですねで二番うんこれも 1.0 ボルトですね2か月間もうそのまま放置してありました4番も 1.4 ボルトですねこれも使えないですねこれ6番エラーが出た分ですね おそらく 0.6、はい、ダメージですねで8番、はい、これ一応電圧4 0 5トあるのでこれはまあ唯一2か月経ってもほぼ維持しているという状態ですねこれを実験に使っていきますそしてせっかくなので 40本ぐららいありますかかね。一応ゼロボルト充電したものをこここに集めてます。これを、えー、電圧残ってるかどうかこれもほぼ2ヶ月放置状態ですね本当は満充電であまり放置するのは良くないんですがこれもせっかくなのでチェックします、まあ、早送りで見ていきたいと思います えー、ここに今ざっと36本ありましたがうち2本は3ボルトいかない、まあ、おそらく使えないバッテリーで他の34本は一応3ボルト以上はある、まあ、使えるバッテリーではないかというふうに 思, えら思われます、はいまあ、一応過放電した要因原因なんかが、えー、使える使えないの一つの 判定の材料になるのかもしれません2か月放置しても一応 4V 台をキープしているものも多数ありましたのでこれらは使えるんではないかなというふうに思われます、はい、では早速放電テストに入っていきます今回の放電を使うのはこの LED ヘッドライトを使いますでこの電流クランプメーターでロギングできるので これで後ほどグラフなんかも出していきたいと思います放電するバッテリーは前回の動画で 0V から復活させた8番のスロットでやったこのバッテリーを放電したいと思います一応充電して2ヶ月はもう放置されてあったものです先ほど電圧も見たので電圧の方も説明を省きます、はい、では早速 やっていきます。はい、光ってるの分かると思いまおおよそ1アンペアほど現時点で流れていますどれぐらいの時間放電できるか実験スタートです はいえー、テスト開始から15時間ほどが、えー、経ちました、えー、とカメラが途中でちょっと20分ほどで落ちてしまったので、えー、動画としては残ってませんがデータがロガーが残っているのでそれを、えー、参考にしていきたいと思います、はいえー、それでは、まあ、放電電流量ですねこれを測定したグラフがこちらです縦軸が、まあ、電流値ですねで横軸が時間です はいえーまあ、本当は 1C で、1C で放電したかったんですが、手元にそういった装置がなかったので、1アンペアでの放電です、本来なら 2.5 アンペアぐらいで、ずっと低電流で放電っていうのをやりたかったんですけど、ちょっとそういう装備がなかったので、もしこういうやり方が簡単にできるよ、こんな簡単なやり方があるよっていうのがあれば、コメントいただけたら嬉しいです。こういういなな結果になりました。 はいえー、それでは放電したバッテリーを充電していきたいと思います一度テスターに挿してみます2 6 6トですね、えー、まあほぼゼロと言っていいでしょうねおそらく、えー、ヘッドライト側の えー、まあ安全装置が働いて過放電を防止するような形でストップされていると思われます一応リチウムイオンモードで充電されていってますねはい今 3.10 ボルトですね これで少し様子を見ながら充電をしていきたいと思います温度もこれで測定してみますちょっと引きでよいしょ現時点ではまあ えーまあ、通常の室温程度ですね26度7度ほどあります室温が26度程度ですので、まあ、まだ充電開始したばかりですので電池の温度は上がっていませんはいえー、それでは充電が 完了したので、えー、報告していきたいと思います。まず、えー、この8番のバッテリーのまあの概要ですけどもまあ、前回の動画でゼロボルトの状態から、えー、充電をしました。で、その後えー、まあ、フル充電したんですけども、その後2ヶ月間ほど放置をして、えー、いた状態でしたね。で、昨日それを放電テストをして行い、えー、放電テストをしました。で、それで 2.6 ボルトぐらいに減ったものを。 えー、再度まあ充電したということですね、はい、でその充電の結果を報告したいと思います、えー、約9時間ここですね8時間54分となってますけども、えー、9時間ほど充電にかかりましたミボクサーかなこの、えー、まあデフォルトの設定でただ差し込んで、えー、機械任せに自動で充電をさせましたで余裕は 100% って今なってますけども4 2ト の電圧を今、えー、測定していますね。内部抵抗259ミリオームというふうに計算が出ています。でまあ、充電した電気量ですけどもまあ、2961ミリアンペアというふうになってますので、まあだいたい。これは2500ミリアンペアぐらいの、えー、バッテリーになりますので、まあ、おおよそ充電ロス1割ぐらいと考えればそんなものかなという感じです。 一応温度なんかもあの実際には測定あ充電しながら、まあ、ちょこちょこと測定はしていました、まあ、今も23度ぐらいですね先ほど終わったばっかりですけどもはい充電に関しては、えー、このような結果になりました、はいえー、今回は 0V に過放電させてしまった18650電池の放電テストと 充電テストですねこれを行ってみました、まあ、この復活させた電池の正確な容量っていうのを測定したかと言われると、まあ、そうは言い切れなかったんですけどもどれくらい放電できるのかっていうのは確認できたので、まあ、よしとしようかなと思います40分ほど充電は2ヶ月前にしたんですけどもそれを2ヶ月間放置しても9割ほどは容量を まあ、確保まあ、保っているって言うんですかね。そういったのが確認できたのも大きかったかなというふうに思います。えー、まあ、充電する前からですね。エラーが出ていたまこういう過放電電池っていうのもありましたので、まべ、あ、てのその過放電させてしまった。電池が復活するわけではないんですけども、もまあ、過放電に至った経緯とかまあ、そういったのが復活できるかを採用するのではないかなというふうに推測しています。 まあ、冒頭でも、ね、言いましたけども、まあ、あくまでも実験動画なので、まあ、リチウムイオン電池に詳しくない方はもっと安易に真似はしないでください、はいえー、と今後はですね、まあ、この復活した電池はまあ屋外のガーデンソーラーなどに使うとして、まあ、普通に使える電池をまあ気軽にですね組電池にできるものをこういうふうなのを作っていまして前回の動画でもちょっと紹介したんですけどもこれですね えー、使えるようになってきたので、まあ、これを使って組電池を作ってで BMS などを配置して、まあ、手軽に手軽にと言っていいか分からないんですけど手軽にまあ組電池を作れるようなものを、まあ、今後公開していきたいなというふうに思ってます、えーまあ、これからもですね好評だったら、まあ、この興味がある方はですね、まあ、この18650電池の復活の続編なんかもまあ作っていければなと思いますので、まあ、面白いなとか アホだなとかこんなことやってみてとかっていうのがあれば、まあ、コメントやグッドボタンとチャンネル登録などをしていただけると嬉しいですはい今回は以上になりますご清聴ごご聴聴視ありがとうございます